Hello! こんにちはキーナと申します長野県の榊町に住んでいますこれはあの二つのロボットなんですけれどこのロボットの名前はカツアラオでこのロボットの名前はゴリガミネあの榊町にある山、私登ったことある山の名前になってるんですけれどまあ、カツアラオの方は四月から あのいろいろあのやってるんですけれど組み立て完成した状態であのメーカーから届けてもらったんですけれど、まあ、その後でちょっと修理のことであの部分的に分解したりした経験もありますがゴリガミ の, の場合は10月にあの、まあ、キットとして頼んで。 だからパーツの状態で届けてもらったんですけれど、えー、まあこれ 2, 2種類ですけれどこれは 1.0 のロボットでこれは 2.0 の多少ちょっと違うところがありますが、うん、まあ、今回のビデオはゴリガミネの組み立て作業についてのものですけれど。 メーカーの方で組み立て作業が4時間ぐらいかかるんではないかと予想してたんですけれどまあ私の場合は8時間かかりました遅いかまあちょっと敏感のところ細かいところはあのゆっくりでやってるせいかもしれないんですねでもう一つ面白いあのこの組み立て作業で気 に, なあの気 に, あの気にしたのは このロボットの組み立てのマニュアル例えば、まあ、本みたいなマニュアルはありません全部組み立ては YouTube 無口の YouTube のビデオにベースされてるんですからそれを何回も何回も繰り返し見ながら組み立てするということですそれは面白い経験でしたね、まあ あの今までのマニュアルだと翻訳する作業は必要ですので、まあ、全世界の人が組み立てることであればなかなか大変ですからビデオを見ながらということは素晴らしいアイデアだと思います。で最後に、まあ、この組み立てであの課題になったのは3次元このパーツは3次元プリンターでニロ の, の方で。 印刷されてるんですけれどどうしても3次元プリントの場合はこういうあの表面は難しいところがあるんですね。でそれはところどころちょっとモーターが入るところとか、うんまあ、ネジが入るところで、うん、ゴミのようなあのプラスチックのものがあるからちょっとそれを、うん、気をつけながら組み立てないとということですね。特にあの まあ、カツラ王の場合は、うん、この中コンピューターが入ってる中にファンがあるんですけれどなんかちょっとノイズがありまして、うんまあ、三次元プリントの後のものをちょっとあの取らないと、うん、それ解決できなかった経験があったからゴリガミネを組み立てするときに、うん、それをちょっと気をつけたということです。ここのビデオにこれから あの私の組み立て作業のタイムラプスのものが含まれてるんですからご覧になってください。ぜひコメント、質問いろいろそういうあの一言のことあればコメントいただければと思いいまますすよろししくお願いしますありがとうございます。